あのキリこのままじゃ見えさすきょそんなこの私が。 あんの俺は…だからこそ戦はならば、愚か者ど一度だけでいいミユキもレナモンもキムしかた我が運命の獣神よガエルモン進化 力を見せつけてやるぜ